放送番組の制作では個人の名誉やプライバシーなどの人権に対して細心の注意を払う必要がありますでも毎日あなたの人権を侵害してしまったら BRO は放送による人権侵害を救済する機関ですあなたとテレビがもっといい関係になるために BRO 個人のプライバシーや名誉は傷つきやすいものですから放送は細心の注意を払わなければなりませんでももしあなたが傷つけられてしまったら BRO にご相談ください BRO は放送による人権侵害を救済する機関ですあなたとテレビのより良い未来のために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 放送によって、oh, 人権が傷つけられたらオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーオーーオーオオーオーーー 広がる放送のメッセージもしあなたの名誉やプライバシーが放送によって傷つけられたら BRO に相談してください BRO は放送による人権侵害を救済する機関です BRO 私 BRO と申します 放送による人権侵害を救済するための機関なんですテレビがあなたの名誉やプライバシーを傷つけてしまってそれが放送局との話し合いで解決できなかったら DRO へご連絡をくださいしっかりその内容を審理して結果を公表しますテレビがみんなのテレビであるために DRO がいます 小さな耳と目は放送と一緒に育ちます。子どもたちの未来のために放送についてのご意見をお寄せください。放送と青少年に関する委員会の電話は零三五二一一七五一一。ファックス、郵便、E メールでも受け付けています。 小さな耳と目は放送と一緒に育ちます放送と青少年に関する委員会はより良い放送の在り方について考えていますあなたのご意見をお寄せください電話0352117511パックス郵便 E メールでも受け付けています いつでも良いパートナーでありたいテレビがみんなのテレビであるために BRO は放送による人権侵害を救済する機関です BRO 小さな耳と目は放送と一緒に育ちます青少年委員会は子どもと放送に関するあなたのご意見お待ちしています BPO 放送倫理番組向上機構 放送番組で傷つき悲しみ涙がころり、あなたにもこんな時が来るかもしれません放送であなたの人権が侵害されてしまったら放送と人権委員会にご相談ください「035212733」BPO 放送倫理番組向上機構です こんにちはテレビです僕みんなのハート傷つけたり嘘の情報や子供たちによくない番組放送したりしてないですよね一緒にテレビ良くしていきませんか BPO おっとっとっ と, っとこんにちは僕テレビです僕みんなのハート傷つけたりしてないですよね嘘の情報伝えたりしてないですよっ、ね 子供たちに良くない番組放送したりしてないですよねみんなで一緒にテレビ良くしていきませんか BPO 放送倫理番組向上機構ですこんにちはラジオです僕みんなのハート傷つけたり嘘の情報や子供たちに良くない番組放送したりしてないですよね一緒にラジオ良くしていきませんか BPO 電話番号 ですこんにちは僕ラジオですまさか僕みんなのハート傷つけたりしてないですよね嘘の情報伝えたりしてないですよね子供たちによくない番組放送したりしてないですよねみんなで一緒にラジオよくしていきませんか BPO 放送倫理番組向上機構 電話番号は035212733035212733ホームページは「WWW.BPO.GR.JP」です「BPOBPO」ビピオ「テレビを楽しんでおりますか?」 愛されるテレビのたレビのためにをんりますみな意見聞おもっと愛されるテレビのために放送局とあなたをつなぐ第三者機関です どんなテレビが見たい子どもも大人も楽しめる人を大事に思ってるそして自由で夢があるあなたと放送局の架け橋、BPO